どうも皆さんこんこにちはやけんです今回紹介するのはハンモックなんですけれどもこのハンモック発売されて30年以上経つんですけれども全世界で20万個以上売れたハンモックなんですこのハンモックは底面がフラットになるフルフラットハンモックなんですけれどもテントのようにビビースタイルで使用することもできますということで今回紹介するハンモックはこちらででんローソンのブルーリッチハンモックというハンモックですローソンというメーカーもブルーリッチというハンモックも聞いたことがないと思いますがものすごい商品です ローソンハンモックはアメリカのロースカルライナ州に本社を置く世界初のフルフラットハンモックのメーカーです実は日本で人気の DD ハンモックもローソンハンモックが持っている特許をもとに作られたハンモックなんです1990年に販売はスタートしバックパッカーマガジンとアウトサイドマガジンをはじめナショナルジオグラフィックから最高評価を受けています2015年にはアメリカで権威あるフィフティー・キャンプファイヤーから 最も秀逸な商品を贈られるギア・オブ・ザ・イヤー2 0 1 5を受賞しました商品は25カ国の国々で愛され世界の取り扱い店舗数は850店舗以上ありますスポーツアウトドア用品販売業として世界第3位の売り上げを誇るバスプロショップスをはじめアメリカ最大手のスポーツ専門店ディックスでも取り扱われています2017年ニューヨーク証券取引所に上場している アメリカ大手アウトドア専門店カベラスでも販売されておりカベラスの公式 YouTube チャンネルには2015年の時点でローソンハンモックの創設者ベス・ジョンソンと共にローソンハンモックが紹介されていますローソンハンモックは1990年に販売はスタートし米海軍米空軍やアラスカ遠征隊などでも使用されており30年の長きにわたってアメリカで愛されているハンモックテントです またアメリカで最も評価の高いリアリティ番組サバイバーに出場し女性初の2位となり賞金1000万を獲得したケリー・ウィグルスワースさんも愛用しています彼女はサバイバー出場者の中で唯一反対票を投じられたことのない成城者で有名です発売から30年以上経っていますがアメリカのキャンプ4という権威あるアウトドアメディアではザ・ベストキャンピングハンモック2020で1位を獲得 アアウトド雑誌バックパッカーは過去8ヶ月の間12種類以上のハンモックを使用していきましたが私たちは満足させたのはこのローソンハンモックだけでしたと評価しています名実ともに全米で何十年も愛され続けてきたハンモックです現役の軍事からキャンパーまで幅広い人間から30年以上愛され続けているそんなハンモックローソンハンモックを今回紹介したいと思います とということですごい人たちが普段から使っているハンモックということが分かったと思うのでこれから実際に使ってみてその凄さを実感してみましょうまずはこのハンモックのすごいところをさらっと紹介します1つハンモックですがフルフラットになりますフルフラットになることで腰への負担が少なくなりほとんどテントに近いスタイルで使用できます普通のハンモックでは寝返りを打ったりうつぶつで寝ることはできませんがローソンハンモックではそれが可能です 2つハンモックスタイルだけでなく地面に置いてテントのようなビビースタイルで使用することもできますハンモック設営には木と木の間の距離が重要になってきますいつもと違う場所で張る場合状況によってはベストなポジションを確保できない場合もありますこのローソンハンモックであればそんな時でもペグ2本さえあればビビースタイルで使用可能ですこれにより以前は利用できなかったレベルの適用性が提供されます3つ 専用のフライシートが付属していますこのフライシートがキャンパーを 100% 囲んでいるので雨から守ってくれますこのシステムによりキャンパーは湿った地面や急な地形など従来のテントキャンプに適さない場所でも寝ることができますハンモックにプラスしてタープを張るキャンプスタイルは日本でもよく見られますが結構手間のかかる作業だと思いますローソンハンモックであれば別にタープを張る必要もなく1分でフライシートをかけることができます4つ このローソンハンモックは20個のロープで張り具合が調節されていますデフォルトのままでも使用できますが結み辺を短くしたり長くしたりして自分なりにカスタマイズすることができます5つこのローソンハンモックには専用のアンダーキルトが発売されていますハンモックの底面にプラスしてあげれば床の断熱ができ極寒の状況でも暖かく使用することができます 6つ日本正規代理店で購入するともともと別売りのサスペンションシステムが付属します付属のサスペンションシステムを使えば誰でも簡単にハンモックを設置することができます似たような製品は Amazon でたくさん売られていますがそれらのハンモックストラップはいくつか輪っかがついているだけで自分の好きなところでカラビナを固定することはできませんでしたローソンハンモックであれば引っ張るだけでテンションをかけられハンモックをフルフラット化することができます 7つこのローソンハンモックは底面部分が 110cm×210cm あるのでタープのような使い方もできます8つこのハンモックはメッシュの部分以外は全て防水ですその他のハンモックの場合地面から浮いているとはいえ底面からの浸水を防ぐためベッドタープが必要でしたがローソンハンモックではそれも不要です他のハンモックでは雨がロープを伝って室内に入り込んでくるので 必ず止水加工や道具が必要でしたがローソンハンモックはそもそも室内に水が入り込まない構造になっています9つロープなどを駆使してテント内でうまく設営すればかやとしても使用できます早速袋から出して詳しく見ていきましょう収納時の大きさは横 58cm 直径 12cm と1人から2人用のテントとほぼ同じ大きさですハンモックだけの重さは 1518g ポールの重さは 226g フライシートの重さは 415g サスペンションシステムの重さは 324g 合計 2555g でした付属のサスペンションシステムの長さは 3m です木に巻きつけで使うので実質 2.5m 程度の長さで使用できますハンモックの長さが 3.2m なので木と木の間は 5m から 7m あるとちょうどいいと思います 早速ハンモックを設置してみましょう設置方法は1まずちょうどいい間隔の木を見つけます自身の歩幅で何歩ぐらいがちょうどいいのか把握しておきましょう僕は6歩で 4m なので7から9歩ぐらいがちょうどいい間隔でした2ハンモックを広げましょう3このハンモックには端に横棒がついているので差し込んであげます4次に付属のポールを組み立てハンモックのこの部分に差し込みます5 次にサスペンションシステムを木に巻きつけますリーブノートレイスという世界的な環境保護団体によるとどんな素材であろうとも幅 1.9cm 以下のストラップは使わないでくださいとのことです付属のストラップの幅は約 2.4cm でかつ木を傷めづらい素材でできていますサスペンションシステムを木に巻きつける作業は輪っかに通すだけなので誰でも簡単に設置可能です 6、ハンモックの青い接続部分とサスペンションシステムのカラビナを接続します7、この状態でサスペンションシステムを引っ張ればこのようにハンモックを簡単に浮かせることができますこのサスペンションシステムは特許出願中でリュックなどと同じ機構を採用しているため自由自在に長さを調節することができます左右バランスよく引っ張ってあげれば完成です ハンモックと聞くと設営が難しいのではないかと思うかもしれませんがあまりの簡単さに驚くと思いますローソンハンモックはフルフラットになる機構を持っていますが組み立ては複雑ではなくむしろシンプルな構造です慣れれば23分でこの状態にできます撮影しているこの日はかなり風が強く揺れていては撮影できないので四隅をロープで固定しペグダウンしピンと張るように固定しましたロープが通せる穴があるのはとても便利です とということでローソンハンモックの外見を詳しく見ていきましょう入り口は片方にしかありませんかまぼこのような形をしており入りやすい形になっていますこのハンモックは片側10箇所両方で20箇所をロープで固定して張り具合を調節していますこの部分をほどきよりピンと張ることもできますロープの張り具合はデフォルトの状態だとこのぐらいのたわみ 20箇所全てを7センチ程度縮めた場合だとこのぐらいのタワみになります皆さんが見ている画面上だと変化が分かりにくいと思いますが寝た時の背中の沈み具合と突っ張り具合がだいぶ変わってきますもう少しピンと張りたい場合やもっと緩くしたいなどなど自分なりのカスタマイズが可能ですこういった細かい点が世界中で20万個以上売れ 30年以上マイナーチェンジを繰り返しながら愛されている理由ではないでしょうか個人的にはデフォルトの状態はたわみすぎだと感じたので7センチ程度を短くした方が好みでした早速中を見てみましょう中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありませんハンモック内の天井には輪っかがついています S 字型のフックではなく輪っかなのでハンモックに入る際や出る際にも揺れてランタンが落ちにくいようになっています この輪っかは頭側側ににもも足元いいています2つついているのでこの時期なら扇風機をつけたりすることもできますハンモックはいろんなメーカーさんから発売されていますがロープを通してランタンフックにしたりするものが多くある中テントと同じようなランタンフックがついているのは珍しいと思いますすっきりしているので目障りではなく広い視界を楽しめます早速ですが寝てみましょう 身長1 6 5センチ、体重5 6キロの僕が寝てみるとこのようになります外から見ると沈み込んでいますがここで普通のハンモックを見てみましょうこれとこれふかふかなベッドであればローソンハンモックと同じぐらい沈むのでほぼベッドで寝ているような感覚です実は私モルケン現在熊本県天草市に購入した家を改装中なんです改装中の家に沈み込んでいるので 室内の床が汚いので昨年8月から1年間ずっとハンモックで生活していましたなのでハンモック歴は1年間連続使用中ですハンモックで一夜を過ごしたことがない方へは想像しづらいかもしれませんがハンモックで寝ることができない人合わない人というのは実は多くいます僕はベッドではうつ伏せになって枕の下に手を入れて寝る人なのでハンモックではそれができず体がこの状態で固定されるので 最初はストレスを感じていました通常のハンモックでうつ伏せの状態で寝ることは不可能でこのように拷問のようになってしまいますしかしローソンハンモックではうつ伏せで寝ることも可能です寝返りを打つこともできるのでハンモックですがハンモックではない寝方ができます僕の寝方もこの通りローソンハンモックであればできますジャンルはハンモックですがテントのように寝れるハイブリッドのハンモックです繰り返しになりますがこのハンモックの一番気に入っている点は 通常のハンモックだと手や足を広げることは不可能ですがローソンハンモックなら何の障壁もなくそれが可能です画面上では伝わりづらいかもしれませんが寝心地は本当にベッドですゆらゆらといられながらこのようにリラックス状態で寝ることが可能です寝心地が悪い寝返りを打てない身動きが取れないという理由でハンモックを避けていた人たちにも是非使ってほしいハンモックです ローソンハンモックにはフライシートが付属していますフライシートをかぶせるだけなので1分で雨をしのぐことができますフライシートをかぶせれば360度全方位を防水でカバーすることができるので室内を雨から守ることができますフライシートは室内からも完璧に設置できるように入り口の部分はマジックテープで固定しますハンモックに入り室内からマジックテープでフライシートを固定し入り口を閉めれば室内からでも隙間なく 完璧に締め切ることができますこのハンモックは地面に置いて使用することもできるのでこのメッシュの部分以外は防水素材ですもちろん底面部分は最初から防水ですフライシートをかぶせた時の中の様子はこのようになっていますちょうど頭と足の部分が通気口になっており風の通り道ができる設計ですもしあなたがハンモックで旅やキャンプをしようと思っていたとしても 状況によってはハンモックを貼れないこともあると思いますそんな時は地面に設置してビビースタイルで使用することもできますローソンハンモックの底面部分は通常のテントと同じ素材でできており防水性を有していますハンモックを地面に置き通常カラビナを固定する部分にペグを差し込めばこのようにあっという間にビビースタイルで使用することができますハンモックだけれどもハンモックではない世界中で売れている理由です ビビースタイルでもフライシートをかぶせれば完全にテントとして使用可能ですハンモックの大きさは室内が横 110cm 縦 210cm 天井の高さが地面に置いた時が 40cm ハンモックスタイルの場合沈み込みを考慮して70から 80cm の高さがあります耐水圧についてですローソンハンモックは世界中で売れている実績のあるハンモックです 耐水圧に関しては英語で検索すればたくさんの情報が出てきますスペック上の耐水圧は1500ミリと地面から浮いているハンモックとしては十分な耐水圧を有していますそもそもハンモックは木の下に設置します枝や葉っぱで雨の量と勢いはかなり落ちているので全く問題ない防水性だと思います 現在フライシートに水をかけていますが走いているのがわかると思いますこのローソンハンモックは緑の部分は全て耐水圧 1500mm の生地でできています別売りでアンダーキルトが発売されていますローソンハンモックの中ではなく外側に設置することで冷気をシャットアウトしてくれるので極寒の北米でも使用できるハンモックになりますどんな体重の人が乗ってもぴったりになるように張り具合を調節することができます ここういうういいところででかかったでしょうかローソンハンモックの紹介でした現時点でローソンハンモックを日本で使用している人はほとんどいないでしょうし情報もありませんどんなキャンプ場で使っても他と被ることは絶対に慣れるし何よりこの存在感めちゃくちゃかっこいいと思います1人用のハンモックなんですけどもアメリカサイズなので日本人が使う分にはとてもゆとりのあるハンモックだと思います全てのパーツ合わせたとしても重量約 2.5kg と軽くフルフラットになるので、ね、うつ伏せで寝れるビ b スタイルでも使用できると もののすす。ごく汎用性のあるハンモックだと思います今回の提供先であるトレントワさんは以前紹介したシークアーツサイドのレッドクリフやシバロンを販売している会社です元々は付いていないペグや補修パーツなども付いており日本正規販売代理店ということで3年間の保証も付いているので安心して購入できるかなと思います今回紹介したローソンハンモックの購入先やトレントワさんのページは概要欄の方に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてください<笑>ということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまた